「夜空の下光る街の明かりで」「君が吐いた息を白く照らした」「この場所で僕らは二人になった」「冷たい」 えっ、ー、と。 「さよならが行き交う坂の途中で」「適当な話題もよそよそしくて」「おを伝う涙を青く照らした」「この場所で僕らは一人になった」「初めて」 と ポケットの回路で思い出した夜空の下光る街の明かりで君が吐いた息を白く照らした